みなこのまま空まで飛んでいこう腐った世界を飛び出していこうリアルを飛び抜け今からレッツゴー物足りないこのままの世界楽しい仲間が呼んでるよ休んでる暇なんかない a レ on あの空目指して今からレッツゴー真実と嘘が交わる世界うっざい死ね消えてよファ c ク臭い危険はびこるこの輪 良くも悪くも根源はワンワン黒く染まって心はまたバットバットマン正義のヒーロー取ったって徐々にたまるヒーロー感情が教えるヒント好きにやることが最高に一緒皆このまま空まで飛んでいこう腐った世界を飛び出していこうリアルを飛び抜け今からレッツゴー物足りないこのままの世界 が呼んでるよ「休んでる暇なんかないブレイクン」「あの空目指して今から Let's go 真実と嘘が交わる世界」 「周りにいない友達」は「はっじゃあ俺がいるからしてよ安心」「斬新ってポジティブな考えが肝心って感心する答えじゃん」「抱え込んじゃダメだそれじゃ暗い心進むために前に前に行こう」「その気持ちが大事だからさ下向いても希望見えやしない」「上向いたら思考変わる視界」「皆このまま空まで飛んでいこう」「腐った世界を飛び出していこう」